11分に3番線から東海道線の森沼津行きは23時40分に1番線から発車いたしますもうそれもございませんでしょうか毎一度お手元を出しおください今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました10年の四方がに到着です